油に対すすするる洗剤の効果を確認する実験ですこれティッシュペーパーの上に載っているのが普通 の, この木綿の布ですね歯切れですねでまあこれがラー油なんですけど結構しつこい油の代表ですけどねラー油で何てか。 ミサン的ですかね。布にこう浸して、えっとこちらのビーカーは普通の水です。こう浸して、まこっちも普通の水なんですけど、片方だけにね、こっち側にしましょうか。片方にこの洗剤ですね。こちらの洗剤あの元々これ色がついてるんで、緑色のちょっと色ついてるんですけども。 加えてててみみまますすねそしし変化を見ることにします何も加えてない方がねそのまんまでちょっとあの油の油がちょっと玉状になっているように見えるんですけどもこちらの洗剤を超えた方はもうすでにあのもう油がこう玉ころになってどんどんどんどん上の方にこう上がっていくのが分かりますよね。 まあ、ラー油がもともとが色がオレンジ色で、まあ、洗剤色ついてるんですけどもあの違った色のものを使うとね割とお互いに色邪魔しないかなとは思うんですけど玉、はい、っころがこう油がですね玉になってどんどん上に上がっていくのが見えますね肉眼だと本当に横から見るとですね本当によくこうあ油が分離していくなっていうのがよくわかりますね布からどんどんこう 離れてくくのがよくわかります、ねまあ洗剤を入れるとこういった効果があるんですけど、まあ、洗剤の分子がですね水に溶けやすい部分と溶けにくい部分両方持っていて油の成分そのものはですね油分子そのものは基本的に水に溶けにくい部分が多いんですけれども。 洗剤を加えると洗剤分子の中にですね油を溶かしやすい部分素水器っていうんですけどもその部分があるので、えー、しかも分子内には浸水器水に溶けやすい部分と両方持っているので、まあ、両方に溶けやすいと、ねで。布に付着している油を、まあ、油に溶けやすい成分がこう引き出してきてしかも水とも混ざりやすいと。 今そのまま放置してますけどこう振ってやったりなんかするとけん、まあ、濁するわけですね両方に溶けて大量の水を加えると油の成分を流し去ることができると、まあ、洗剤の基本的な性質になるわけですねこちらの水の方もですね あの全然油溶かさないかっていうと、まあ、油の質にもよるんですけどもね、まあ、ちょっとずつこう分離していくのは分か る, 分かる全然溶けないかっていうとそうではなくてちょっとこう分離していく様子も観察、うん、することができます白い紙皿に牛乳を入れます適量を入れますで食紅ですね ボトルの中にの前もって水で溶いておきました、えーまあ、こういった普通の食紅ですね4色ほどあったので4色用意してみましたでグリーンとポタポタポタポタポタポタポタポ タ, ポタ あ, あ, あんまりなかった でそれで綿棒ですね綿棒に洗剤をちょっとつけてツンツンとやるとこうまあ表面張力がこう変化するっていうんですか弱まってですねこう逃げていくと。 洗剤が広がって、まあそこにくっついていくわけですけどもね、教えられていく感じになるんですけどもね、洗剤のようなね、界面活性剤が示すまあ一つの現象でもあるんですけども、石鹸のお話なんですけども、石鹸がなんで油を洗い流すかっていうことなんですけども、石鹸の分子の 特徴、形の上での石鹸の分子の構造上の、まあ、特徴によってそういう作用があるわけですね。えっと、石鹸分子のも作りなんですけどもこちらですねあの炭素と水素、まあ、炭素差、まあ種類によってちょっと違ったりするんですけどもこちら側があの水に疎い方と疎水性で、えー、逆 に, あの 油, に油を溶かしやすい。 という部分なんですねでこちらの端っこの方に c o h スと、えー、こちらはあのイオン製のプラスマイナスを持っているのでよく模式図でですねこんな形でこの鎖の部分をちょっとこうと尖らしてですね浸水器の部分をこうやって 丸, い丸くこう表現したりするイラストがあるんですけども、えー、実験の方でね あの布に付着した油がこうだんだんこう外れていって分離していくという様子が伺えたと思うんですけども、まあ、どんなふうに、えー、それが起こるかっていうとあの油の方にですねこの親しみやすい疎水器の部分がこう並ぶわけですねで布との間にこう入り込んでいって、えー、それを取り外しにかかるわけですこの青で書いたの方はねこれマイナスにこう帯電している部分を表したんですけど 当然ここは水なので、えっと、水に溶けやすい部分がこっちに並ぶわけですよね。それがだんだんこう油を取り囲んでいって、えーまあ、ミセルコロイドっていうんですけどもね完全にこう油が分離した状態で水中に水の中にこう、えー、分散してる状態になりますそこにあの水を加えて、まあ、大量の水を加えれば油が洗い流されて、まあ、洗濯ができると。で最終的には油が 布から外れれれて油汚れが取れたっていう状態になるわけでっ、ねえー、と動画の後半で紹介したね牛乳に食紅を垂らしてですねそこに洗剤をつけると食紅がわっとこう動いていくというような実験も紹介したんですけどもこっちの方が結構ちょっと難しいので端折って話をするとえっ、ー、と。 牛乳ですね、これ水でもいいんですけど牛乳の上にですね、食紅を垂らしてやるとそこにあの綿棒の先に石鹸をつけるをつけて触れさせるとあのやはりあの水の方にですねこう浸和しやすい成分、えー、部分がですねこう並ぶわけですよねで空気の方は疎通こが 上, 上向きでこう並ぶんですけどもこれが水面にですねわっとこう拡散するんですねわっと広まって。 そしてこれ拡散してその勢いで食紅がこうあの押しやられるというようなそういった現象なんですけれども、まあ、ちょっと難しいことを言うとね表面張力が石鹸のような海面活性剤がこう入ってくると表面張力がこう弱まるんですねあの水分子同士ががっちりこう極性があるあのタックを組んでるんですけどそこを弱める方向にこう作用するので食紅がそれで そっちに逃がされていくっていうそういう状態ができるということになります。まあ、表面張力についてはね、別の動画でも紹介しているんですけども、えー、まあ、追加の説明です。